第41回全国都道府県大港女子駅伝は15日、京都市の竹菱スタジアム京都発着の9区間4295キロで行われ、岡山は18位だった。3区3キロでドルーリー・シュエリ、シエリ、選手、鶴山中3年が17人を抜く階層を見せた。全国の舞台で鮮烈な走りを披露した。 岡山のドルーリン選手が3区で従来の記録を8秒縮める9分2秒の区間新をマークした。38位でタスキを受けると伸びやかなストライドで次々と前走者を捉えていく。3キロで17人抜きの回層にチームを勢いづける走りをしたかった。自分の感覚を信じて走ったら思ったより速かった、と喜んだ。 カナダ出身の父と日本出身の母を持ち、岡山県津山市に生まれた。走るのが好きで小学4年で地元の陸上競技教室で走り始めた。昨年は貧血で思うように走れなかったといい、栄養バランスに気をつけて食生活を改善したところ、走力が向上した。昨年8月の全日本中学校選手権1500メートルで優勝した。 将来の目標は特に決めていない。高校では全国高校総体で活躍したい。目標は控えめながらも堂々たる走りで将来のヒロイン候補に名乗りを上げた。連打賢治、女子駅伝ドルーリー主演佐と改装ならんだ輩出岡山の歴史、瞳絹枝、有森広子、新谷瞳。 小なり陸上、全国都道府県対抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール4295キロ。やはり、岡山からはナランナーが出る。そう予感させる回想だった。陸上界のニューヒロイン、岡山代表のドルーリーシュエリ、シエリ、岡山鶴山中3年、が、3区3キロ、を9分2秒でかけた。 17人抜きで区間新記録を樹立し、一人でも多く抜いて、岡山チームに勢いを与えようと思っていた、と笑みを浮かべた。ドルーリーの出身地、岡山は、名立ちたる女性ランナーを輩出してきた地域でもある。1907年に密軍、現岡山市に生まれた瞳木縫、瞳木さんは28年アムステルダムオリンピック。 五輪800メートルで銀メダルを獲得した。日本人の女性選手として初めて五輪メダリストに輝いた。女子マラソンで名を馳せた有森博子さん、56、も岡山出身。92年バルセロナ五輪でつかんだ銀メダルは、日本女子陸上界64年ぶりのメダル獲得となり、くしくも同郷の瞳さん以来の快挙となった。 96年アトランタ五輪でもマラソンで銅メダルを手にし、自分で自分を褒めたいと思います。という言葉は流行語にもなった。総社出身の新谷三34は女子1万メートルの日本記録、30分20秒44、保持者。12年ロンドン五輪で5000メートルと1万メートルに、21年東京五輪で1万メートルに出場した。 初マラソンとなった07年の第1回東京マラソンでは2時間31分1秒をマークし、女子の初代王者にも輝いている。このように、岡山は数多くの名選手を送り出してきた。中学3年生のドルーリーは、同郷の偉大な先輩たちの背中を追いかけ、これからも走り続ける。を追いかけ